はい。おはようございます。ラスカラでございます。ただいまですね、えー、夜中の1時ということで、もうね、えー、嫁さんも子供も寝ておりますので、ちょっと小声めのね、ピンマイクをつけて、えー、お送りしております。で、なんでね、えー、このような動画を撮ってるかというと、えー、昨日かな、あ、えー、げたトスカーナさんのピザのチャレンジについてですね、いろいろと喋りながらチャレンジをして、ま、結果失敗してね、そこんとこどうなのみたいな、 いろんなねコメントを頂 い, いたり比較的ねあの他の動画に比べてもアットが多い感じになったんですよ。 で、まあ、その点についてというか、まあ、ここ最近ね、いろいろと動画の内容を変更したりとかして、皆さんからね、えー、疑問のお声をいただいておりましたので、その件についてね、えー、お答えができればと思って、えー、今日はね、動画を撮っております。まあ、まずはね、まあ、そのトスカーナさんのチャレンジのみに関わらずですが、最近ね、まあ、チャレンジ、もしくは普通の動画撮影の中でも、食レポとか喋ったりとかして、昔から動画をね、あの、見てくださってる視聴者様は特に思われていることだと思うんですけれども、 静かに食えと、<笑>まあねあの喋らずに食べてまあ、ニコニコ美味しそうに食べてた方がいいというかまあ昔のねやり方の方が好きなんですってお声をね結構いただくんですけれどもこれについてはね僕自身、えー、昔の動画とかをいろいろとね見返した時に自分ごとでねあのこんなことを言うのもあれなんですけどこいつうまそうに食ってんなと思うんですよ確かに。<笑> ただやっぱりね今まで食べた中で何が美味しかったとかどれがどう美味しかったっていうのは全く表現してこなくて改めて見るとねじゃあそのお店を行った時にどのメニューを食べたらよかったかなみたいなそんなのがね全く思い出せないんですよ こういったね、この飲食の動画を上げてる上でもちろんね大食いが大前提なんでこういっぱい食べたりとかチャレンジをクリアしたりっていうのもすごく大事だと思うんですけれども僕個人が一番大事にしたい部分がその動画を見てそのお店に行きたいと思うかどうか僕はこれをねちょっと一番大事にしたいんですよ。まあ大食いをね見に来ているので大食いを優先にしてくれとかまあ、そういった意見も わかるんですけどまあそもそもね飲食店を紹介しようと思って動画の活動をしているのでそのお店紹介、えー、商品紹介っていう部分を二の次にしたら本末転倒だなというか、まあ、僕のやりたいことではないと思ったのでもちろん大食いはしつつ何よりも優先するところはそのねお店の紹介とかメニューの紹介とか皆様が行きたい食べたいと思ってくださるような内容を第一優先にしようと思っているのでまあね今後も大食いとかはしていくんですけれど メインはそっちだと思ってください本当にね、えー、昔の動画から見てくださっている方はチャレンジメニューとか大食い系をメインとしてやっていたので方向性が変わってくることに関しては本当にね申し訳ないと思うんですけれども、えー、僕自身ねこう年齢を重ねてきて若い時はね変な話だけどニコニコしてたら美味しそうに見えた部分もあったんですがまあ年を取ってきてね年相応の見せ方っていうのがあると思うのでやっぱりこうありがたいことに普通の方よりは食べる回数経験っていうのは豊富な 人生を送ってきましたんで、まあそのね、経験を活かして、まあいろいろどういうところが美味しいのかとか紹介しながら、えー、今後もね、動画は発信していこうと思っております。ただ、ガチのね、その大食いを一切もう今後やらないっていうわけではなくて、もちろんね、えー、お店さんからこういうのやってくださいとか、もうガチガチにやってくださいっていうご連絡が来れば、ガチのチャレンジもしますし、たまにはね、まあガチチャレンジも見たいっていうコメントがど ん, どんどんどん増えてきたら、そういう時はね、また改めてガチチャレンジもしたいと思っておりますので、まあそのあたりを は、ね、いろんなジャンルをやっていくっていう感じでこれからも活動していこうと思っております編集しててずっと思ってたのがやっぱね、こう喋らずにというかメニューの紹介もせずになんか食べてるのがね自分的にはね、全く納得がいかなかったんですよ今現在ね、このチャンネルで4年ほど大食いの活動をしてきたんですけどやっぱりね、当初の頃は喋らずに カットをせず に, 本当にノー編集で最初から最後まで出すような動画を配信したりとか最近になったら、まあ、テロップを加えてみたりとかカットをしてみたり早送りをしてみたり一番最新で言うと食レポをしてみたりとか前、まあ、ねいろんな形式をやってきたんですけれども正直やっとね、えー、自分のやりたいスタイルが見つかったかなっていう感覚ですので今後もねしばらくはそういった喋りメインというか食レポメインというか、えー、そんな感じの動画が続くかなとは 思いますはい<笑>今回のねそのトスカーナさんの動画に限らずですが以前からもね 同じようなお声を結構いただいたんですけど、何もね、こう説明をせずにこのまま活動を続けるのも皆さんに申し訳ないと思ったので、今回はね、この事情説明というか、こういった経緯でこういう活動内容になりましたっていうご報告の動画ではございます。ただね、あの、トスカーナさんのピザのチャレンジメニューに関しては、先日あげた動画の最後の方にも書いたように、今週末ね、改めてリベンジマッチをしていきます。久々にこうガチガチで食べてね、ノーカットでお送りしようかと思っておりますので、大食いがね、好きな方は ぜひね楽しんでくださいということで、えー、本日のね、このご報告動画はこんな感じの内容でございました。これからもね、いろいろともしかしたら内容の変更とか、編集の変更もね、えー、随時あるかもしれませんが、今後もね、えー、皆様が楽しんでいただけるように、僕も最善の努力ができればと思いますので、えー、お付き合いいただければと思います。ということで、えー、以上、ラスカルからでした。じゃあね。<笑>